解説音声担当のキリタンです今回は「ガンダムマーク2」制作のパート65になりますそれではご覧ください前回接着したプラチップが乾燥したので丸モールドから仕上げていきます高さを整えてマイナスモールドを作っていきます こちらのプラチップにも筋彫りをしていきますこんな感じになりました続いてここのディティールアップをしていきますこちらのプラ棒をカットして使っていきます それでは接着していきます 次はこちらにはまる透明パーツを作ってみます切り出したのがこちらですとりあえず仮付けしてみましたがこのあと魔になったので外しましたさて それではここの段差とずれを一つずつ直していきたいと思いますまずはこのパーツに瞬着を持っていきます。 このズレは接続のズレみたいなので接続ピンを調整していきます。 削った反対側にパテを塗って隙間をなくしておきます<音楽>ちゃんと真ん中に来ましたね。 続いて、この段差を修正していきます。 一箇所ずつ地道に調整を重ねて、なんとか3パーツの面が整いました。 いかか。がだったでしょうか今回やった3パーツの調整はどうするべきかずっと悩んでいたのでなんとか綺麗に仕上がったのがすごく嬉しかったです腕編では一番のヤマ場だったんではないでしょうか今回の動画はこれで終わりになりますそれではまた次回でお会いしましょうご視聴ありがとうございました